パブリーズ新旧対決編に出演する。現在、パブリーズの CM キャラクターを務めている平野と過去に CM キャラクターを担当していた松岡。パブリーズ新旧対決編でハウスキーパーを演じる平野と先輩ハウスキーパー役の松岡さんは豪邸を訪問する。よし。手分けしてかぶるぞ。 と気合を入れた松岡を横目に平野はファブリーズ即完ジェットをにこやかに、電車、ワイドに広がるミストで軽やかにスプレーすると、松岡から、ずるいそれ、めっちゃ楽じゃん。と羨ましがられ、楽だけじゃないんで。と得意げな表情を見せる。スタッフから、ファブリーズ即完ジェットの使い方をレクチャーされた平野は、スプレーに夢中になり、テーブルに足をぶつけるハプニングが、 一方、松岡は CM 撮影に気合を入れすぎたのか、自身のセリフを噛んでしまったり、驚きの感情を表現するあまりジャンプして CM 監督から注意されたりして、現場に笑いを起こした。インタビューでは平野の、僕一個気になったのは、一回松岡さんがちっちゃい声で、よし、怒られよう。って言ってから撮影されてその後ちゃんと注意されていたんですよ。